先生おすすめの動きを教えてください。<笑>本当はここで生まれたいともなんだけど。先生。ツイノ大好きって。はい、オッケー。そんな感じ。<笑>本当にね、私も楽しく受けさせていただいたその中村先生の産前産後のそういう妊婦さんで、あのママたちと。 のね、23年間でで関わってきたと思うんですねやっぱりこういう悩みが一番多いよねと か, なんか妊婦さんだったらこういう悩みが絶対起きるとか産後はこういうトレーニングをした方が効くよと か, なんかそういうのを3つぐらいちょっと、うんあのね、レッスンにお支払いしないといけないと思うんですけど<笑>ちょっとずつしくも YouTube の方で、うん、あのこの後先生に教えてもらおうかなと思います。ーでーす、ね、あ, ありがととううございますよろしくお願いします、はい、まはわけで 先生、おすすめの動きを教えてください<笑>はい本当はここで暴れたいとこなんだけど<笑>ちょっとおとなしく、はい、妊娠出産が伴うと脂肪がつくよ脂肪が一番つきやすいのはお腹を守るために、うんえー、お尻下っ腹内もも母乳を守るためにこの辺この辺と脂肪がつきやすい そう守るためなんですって、うん、守るためなのよ脂肪大事だから<笑>内ももに脂肪がつくとどうしても膝に負担がかかりやすいなわけでプリエバレエの方はお分かりのはいバレエの3番です三番。そう、ね、土踏まずのところにかかとがくる感じでこれで下からふっと膝を曲げると下からチャックを締めるみたいにギュー締まった締まった締まったここの間見えない見えないギゅ、はい で ま, たまたはーから下からチャック閉めてぎゅーってとほらお尻も閉まるし骨盤底筋群も閉まる例えば本当にね産後間もないお母さんが赤ちゃん抱っこして寝かしつけてる<笑>寝かしつけて「まだ寝ないまだ寝ないまだ寝ない」ってイライラしないで私はトレーニング中と思いながら優しい気持ちでヒと。 しまった、しまった。しまいました。はい。それを何回もやる、反対もね、反対もね、ね、内もも骨盤を締めるトレーニングがそれ。はい。うん、なるほど。はい。二個目です。二個目です。<笑>お腹に脂肪が溜まりました。一番悪いのは何だと思いますか。<笑>うん、一番悪いの。はい、もう答え言っちゃいます。はい。<笑>はいでしょうはい、姿勢です。姿勢。どうしても、お子さんと接してる限りは、こうなる。 肩関節が前に行っちゃうと当然ここには脂肪が溜まる肋骨が下がっちゃうからねなんで肩関節をぐっと引き上げたり、うん、これが大事、はい、姿勢を良くしてくれる、はい、筋肉を使いつつ1個だけじゃつまんないから二の腕もいきますさっきお話した二の腕、はいはい、じゃあいきますよ、はい、頭上から私ちょっと斜め抜きます肘肩より後ろ 上からもう一回、なんかパワー的な感じでグーしよう、そう、2回やったら、今度下にして、体の幅、体の幅で、肘を伸ばしきってギュッ、ぎゅっぎゅっぎゅっ、いいよねで、<笑>はい、上から、ぎゅっ、ほい、ぎゅっ、ほい、ぎゅっぎゅっ、ほい、後ろ、絶対肩やですよね、後ろ。 と結構効きます。まきれこうすごい素敵なお母さん見かけるんだけど、でもやっぱり肩関節前行ってるなぁと思うので、ね、腰、ね、が溜まっちゃうんだそう。それをなんとか書きました。これが2つ目2つ目<笑>最後ははい。さあ、お腹<笑> お腹へこましたよね。本当になくならないんですけど、なんか一人目の時はね、結構頑張って、く張って、手、うん、についたんですよ。うん、お腹出せる、ね、レッスンに切れるぐらいまでなったんですけど、うん、なんかやっぱ二人目以降、うん。本当に落ちない先生どうしよう。であ、そうなだよね。<笑>やっぱりこう下っ端だよね。うん、どうしても。うん、最後。お願いします。うん、最初で後ろについていただいて、巻いて膝を曲げ伸ばし。 これだけで今下っ腹使えてるからで曲げ伸ばしでこうはい曲げ伸ばしこれ下っ腹おいそしたらこれで手腰に当ててみようできたちょっと難しいよはいはい曲げ伸ばしはい曲げ伸ばしこれ難しいよ先生さささ軸も大軸、ね、も使えるしああちょっと腹筋も使えるしあとたった三回ねすごいにこな二回ね。 熱いの大好きそ<笑><笑>、はい OK、そんなな感じ、ね、そうでででうすすねね、はい、<笑>と幸せなの全部つ中村先生のよくあるね3年3後の悩みを解消するフィットネスの動きを3ポイント教えていただきました 楽しくフィットネスさせていただいた中村フィットネススタジオそちらの公式ホームページの url は説明した概要欄の方に貼っておくのでぜひねあの可愛らしいベビーちゃんのね雰囲気とかスタジオの様子とかもわかるお写真なども上がってますのでぜひそちらをご覧ください、はい、見てくださいはーい、うん、あとですね先生あれ youtube 先生もやってるんですか<笑>そうそうそう知らなかったんですけどはいお料理してまーすあお料理 そうあの去年のねあのコロナで本当に自粛で何にもすることない時期にあのやっぱり体にいいことっていうことで薬膳料理の薬膳コーディネーターの資格を取らせていただきました、えー、また体によさそうな、はい、チャンネル<笑>うもう身近なものでっていうことで、はいえー、と私と私の姉と一緒に YouTube やってるので、はいはいはい はい、はい、ぜひ覗きに来てくださいはい、うん、じゃあそちらの方も、えー、こちらにいわゆるピュンって乗せてるのとはい飛ばしておりますはいあと<笑>あとはもちろん説明した概要欄の方にもそちらの YouTube チャンネル貼っておきますので、うん、ぜひ気になった方はね運動と薬膳でぜひ健康な体を手に入れてください<笑><笑>じゃあ先生今日はどうもありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました